はい、おはようございますおはようございますおはようごすと、さまうそのうちでございますはい、おはようございます今日よろしくお願いしますといす<笑>うの<笑>もね、今日はですね ただいま、長野県に来ております。えー、本日ね、伺ったお店は、長野県の須坂市にございます、虎食堂さんにお邪魔しております。今回はね、あの、佐野地さんのご紹介でして、こちらのお店、もともとね、あの、ご飯が無料らしいんですよ。しかも、あの、無限で。無限ではい。もともとね、3回以上おかわりをすると、なんか店舗内に名前が書いてもらえるみたいな。そういう名前を残せると。で、なんかそういったサービスを行ってるみたいで、以デアの大食い別の方、ガデューさんって方がいらっしゃるんですけど、その方が15杯。15杯。15杯 まあね、そんなこんなで、今回は紹介いただいてですね、僕は特にチャレンジというわけではなくて、なんかいろいろ有名なメニューが何種類かあるみたいなんで、そでね、まあ、そういったね、おかずとか定食を頼みながら、タロッチさんとね、二人で普通に楽しんでいこうと思います。<笑>はい。で、今ね、ちょっと画面には映ってないんですけども、この後ね、マックスさんも合流する予定でして、マックスさんはね、また別の感じで、一、えー、人でね、撮るらしいので、えー、概要欄に、お、え、二、ー、人のね、URL 貼っておきますんで、ぜひね、そちら飛んでみてください。ということで、 じゃあ、ちょっとオープンまで待ってオープントツしたいと思います楽しみましょうそれでは後ほどはーい、えー、あ鈴木さんが来たうん貸してもらった<笑><笑>ということでただいまね店内の方に入ってまいりましたこれさっきちらっと見たんですけどメニューめちゃくちゃ多くないですかそうですよ、ね、このお店は焼肉定食がもう 一番人気なんで焼肉定食ものすごいしいですうわ食いてーであと餃子ともつ煮がちょっと、はいはい、まあおすすめかなと私のしかもめちゃめちゃ安いですね焼肉定食超大いでも1350円でおかわり自由おかわり自由キャベツもお味噌汁とかも大丈夫で す, <笑>すごいお店ですねえじゃあ今日のっちさんも焼肉なんですかもうやっぱり焼肉は外せないかなとなるほどあっていうことは一品じゃないということですね焼肉だけじゃない、えー、じゃないねー か麺気になるんですよやっぱ僕なんでそうラーメンもね美味しいっていう話は聞くんだけどやっぱりねこっち行きたいんだけどやっぱりいつも焼肉定食行っちゃうんでじゃあそして早速注文なんかしちゃいますかわかりました、はい、じゃあいきますね、はい、はい、すいません、えー、焼肉定食の200それと、うん、やっぱ餃子も次だな、うん、もういつもの、うん、はいじゃあ僕も、えー、焼肉定食の 200g 超盛り1つと、うん、カツカレー じゃあ大盛りでお願いします<笑>うまそーゴムクラムじゃんそれ一つでじゃあじゃ あ, あと手作りチャーシューを二人も頂 い, いていいですかそしたらそれでお願いしますはいありがとうございますいやーついで来ましたねはい食べましょう食べましょうしたおあ、あざます食べちゃいますかはいはいいただきますいただきますどうぞ これのっちさんは、何をメインに頼んだんですか。はい、焼肉定食をメインに、はい、焼肉のこれ一番でかいやつですよね。そうです、ちなみに僕も一緒でございますね、うん、これ二0グラムです、ね。二百グラム、めちゃめちゃうまそう。まず、あ、カシオのいらしいですね。うん、玉ねぎの、玉ねぎみが、うん。玉ねぎのすごい、あ、は愛い。追加のカツカレーもただいま到着いたしました。ラーメンもいます。やばい、食い切らない可能性が。<笑>あ、うまそう。 ニンニクはいはい、はい、ありがとうございますこれ、ま、もうメインの肉からじゃ行きていますねそうですね僕ら肉からいきますよ、はい、マックスの野菜からですが<笑>いきますこれいただきますいきますうん。うまこれの音うんうま、ん、い、うんうんうん これ、野菜でご飯いけますわ、はい。カレーで。<笑>うん。美味しいのよ。うん。またこのバラの油いいでしょ。ジュワって溶けますね。噛んば噛むほど。うん。200g の、上が欲しいですもんね、うん、メニュー。うん、うん。4 0 0とかあっても、うん、全然。あの、袋だからとかじゃなくて、普通の人でも、こんだけうまかったら、3、400g あっても、ペロッといけますよね。 うんうん、まっこれ多分お肉これみゆきポーク、うんうんうんうん、長野の豚になるんですけど、うんうん、これもね甘みがあって、うん、えちょっとさっきものっちさんと話しましたけどこう、地方でこう、食べた時って野菜とかもそうですけどコメント欄でもオーバーリアクションって言われるんですけどやっぱ地方地方をやってるところはうまさ違いますよね段違いというか。か正直その、シンプルな 懐かしの定食屋さんの味を想像してて今日来たんですけど、はいはいはい、なんかそうじゃない<笑>全然レベルがグレードが違うっいうかよかっ た, よかったお店の人も喜ぶせっかくねあの2人で撮るからちょっと喋ろうかなと思ったけど<笑>それどころじゃないですね本当<笑>それどころじゃないわかるうんうまい うんうん、美そうゴ、ん、ラーメンのびちゃんで、うん、先におかわりをする前に、うん、これゴムラーメン珍しいんですけどこちらの、にそう、ニンニクをすりつぶしてくださいってことでこれ生ニンニクいただきましたなかなかないですよね、ゴ、うん、ラーメンでメニュー名も面白いですよねなんか書いりだったねなんがっかりみたいな<笑>あっさりではありませんあっさりではありませんあっさり系トリカはこう、しっかりと油も入ってて あそうんスープはすっきりしてますねいいめっちゃうまいよきよき野菜炒める時はあのごま油で炒めてるっぽくてその風味がものすごいいいですこんだけ透明度あるのに口ベタベタになると<笑>なぜか<笑>うわこれうまこれヤバいかも 本当のちゃんと意味で、エンジョイ界になってくれたら、本当、嬉しいんで、もうすでにエンジョイしまくってます。あこんな感じすねれらのは食堂のラーメンって感じだる、ね、か<笑><笑> うん、ご飯、パリ一つお願いします。ちょっとあと二つで、はい。すみませ ん,、はいうん。え、俺今度ちょっとラーメン食べてみよう。これめっちゃうまいですこのラーメン。マジで。うん。中華っぽいラーメンですかね。うん。だから普通の醤油ラーメンもちょっと食ってみたいかもいあ。なるほど。いいラー ニンニク絞ってみようあそう、それぞれはそれを忘れちゃうから、ね、んのよそう、ならないとね、わかんないと本当にないよじゃ、まあ外はほらオフロードコース全部ンシャンプジョみたいになってるから、まありがとうございますあ、ありがとうございま す, ますこれ、塩、重くに、これ絶対重いです、うん、そそのイメージがあんまりまだわからないよねオンロードがすると、サ、うん、イヤの火が一応だからやばい絶対絞って重いで、えー、うわ、ま。 いいいいっぱ直さななけがか今ピンマイクが 入, りました入ってなかった、うん。<笑> 餃子をいただきます。いいえじゃあいやこれ見えないから見えるかわかんないけど、まあ、こんな感じですね名物のもつ煮でございますいやこれ酒だろうなちょっと餃子とりあえずそのままうん<笑>うま見えるのみたい。 はい、いありがとうございますみ、うんなこのこっちもにんにくとうんうん野菜とこの表面のほんとカリッカリともちもちのうん今何もつけてなかったんですけど、うん、なんだろう野菜のうまみとにんにくの香りがしっかりついてて多分下味そんなついてないですよね、うん、塩味とか、うん、塩分がでもねつけなくても十分味わえるぐらいこうまみが強いですね こ皮がモチモチ。でしょチャーシーコ。うん、<笑>ぶっかけたくなるやつね、うんうん。今日はエンジョイ会ですわ。<笑>うん、一人はね、一人はちょっと、ファイト会になってますけど<笑>。と<笑>カレーいっちゃおうかな。お ルー固まっちゃうんで、なんですかねこのカツカレーの魅力。ね、うん。どうだろうあ、甘口だけどスパイスがしっかり効いてる。ーうん。<笑>まあト食堂さんのことだからルーも多分かなりこだわってるんだろうなっていうのはう。フルーツが多分相当入ってるような。やっぱりですね。うん あカツがうまい今日の回やばいな<笑><笑>本当にこういう時期じゃなければ本当に何品も1品ずつ頼んでん2人でシェアしてくいたいですよねーああわかる<笑><笑>いやー本当に今日は僕はこっちの企画でよかったです<笑> チャレンジはいや俺、レスもやるかかなと思ってただから、うん、正直やっぱりずっと行くって決まってから、うん、ネットでいろんなメニュー表とか見て、うん、焼肉見てチャレンジではないと思って<笑>これ普通に食いたいと思って<笑>もう、まあ、おかわり無料もそうだし<笑>こういう見た目もそうなんですけどんから少年心くすぐら、ね、い男心というか食いたくなってしまう衝動に駆られるみたいな<笑>これは。 週末になったら行列できるのもうなどけますねいやこのカレーめっちゃうまいぞだからそういった意味では本当にオールマイティーに美味しいのがすごいなと思ってて、うん、しかもこんだけ正直お客さん会見してらっしゃるのに全メニューちゃんと手を組んで作られてるのがやっぱ食べてて分かるのでそこがすごいなって思いますね楽しいぞ楽しい でも本当になんかこう僕、やっぱ仕事でこう地方とか行く機会が多いんですけど、うん、地方来た時の醍醐味ってこの人情に触れ合うっていうのが一番楽しくて、うん、今日もちょっとオープン前に、ね、事前にこの撮影のお話をさせてもらったので30分前ぐらいにお店到着してあのお店の方とご挨拶したんですけどん皆さん温かくて何味もそうなんだけど俺も初めてここに来た時に、うん、初めてだよ、うん、厨房から本当に全員皆さん全員がいらっしゃい いらっしゃいっていうもうそれにやられちゃっていや本当になんだろううまいもん作ってくれる実家みたいな<笑><笑>これはいろんな人が愛しちゃう気持ちはわかりますね<音楽>正直こうやっぱいろんなね若い頃からこういうタイプなんで、うん、焼肉定食あったら頼んじゃうんですけどでも間違いなく人生で食った焼肉定食で一番うまかったんです、うん 絶対にわざすいや本当に美味しかった俺も焼肉定食食べて、うん、こういう終わり方あんまり見ないからね確かに、うん、汁こんな汁だけ見たことない、うん、<笑><笑>改めてごちそうさまでしたありがとうございました美味 し, し, し, し, しかったですごちそうさまでしたということでえただいまね僕ら二人は美味しく楽しく 定食等ですね完食させていただきましたいや本当にうまかったですねこの後よく寝れそうだよねいやもうチェックインして僕はもうすぐぐっすり寝ます<笑>こちらね本日ご一緒してくださった佐野知さんですがあのね新潟の方でまあ、新潟ですとかまあ、長野ですとかこの辺りのね美味しいお店チャンネルの方でもね 紹介しておりますので概要欄にね記載のさもさんのチャンネルの方もぜひご覧くださいでちなみにあの僕らのね後ろでガチチャレンジをしているマックスズキさんの<笑>マックスズキ大先輩のえチャンネルの方もどうぞご視聴ください<笑>、うん、<笑>ということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしま す, ししますじゃあねー大光、ね、でした<笑>おはようごす